会場、えー、4回目の演で最後となりますもうすでに、えー、チームの演ム見られたよって方もいらっしゃると思うので今回はこのこの我々が演舞する曲について説明させていただきたいと思いますこの23年ですねイベントとかっていうのがなかなか開催されずに我々、えー、イベントを、えー、よそこいチームもですねこうイベント会場で演舞する機会がなくて、えー、他チーム間との交流とかつながりとかっていうのもすごい疎遠になってしまった部分があります、えー 観客の皆様の中でもやっぱりあの遠方に住まわれてる友達だとかえそういう家族だったりとかっていう触 れ, 触れ合う機会がすごい少なくなってしまったんじゃないかと思いますそういった中でやっぱりこう 人, との人と人とのつながりっていう部分はとても大切なんだなっていうことを思いましてこの曲に思いを込めて作っていただきました、えー、実これから舞する曲ですね踊りも合わせて曲も楽しんでいただければなと思います えー、そしてまだまだチーム続きますけれども今日はもう皆さん笑顔でぜひ帰ってくださいそれでは先輩演武させていただきたいと思いますそしてお客様にルイよろしくお願いします僕は